皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。グレモリーの大紋章にプラス5の効果がつきました。内容はともかく、これで全ての大紋章にプラス5がつきました。あとは内容の厳選ですね。まだまだ先は長いです。今日でホワイトショコラ城が閉鎖になりました。バージョン 6.1 での白王の活躍はどうなっているのでしょうか あと二日の画像に映っているフーラとの関係とかあったりするのでしょうか。このホワイトデーのレンタル衣装ともお別れですね。今はまだ着ることができますが、エリアチェンジしたら脱がされます。でも、メギストリスの都のレンタル屋でレンタルできるようになっていますので、心配はありません。ちなみに、バレンタインデーのダルメシアン衣装もレンタルできます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。